今日は反り腰さんにぜひやっていただきたい反り腰が治ってそしてくびれができてそして骨盤底筋トレーニングにもなるそんなお得なキャットアンカウご紹介していきますもちろんね高年期症状もしっかり背骨を動かすので良くなりますよまずねキャットアンカウ肩の下に手が来てて骨盤の下に膝が来てますまずは背中を動かさないで息を大きく鼻から吸って吐きながら背中を動かさないで尻尾だけお尻だけ丸めましょう チコツをねこの腕の間から前に出すようなイメージです背骨は動かさないですよはい吸ってリラックスで、それこそはねこれ得意ですよね吐いてお尻丸めて息吐きながらチコツをね前に出していきますお腹しっかり使ってますよね背中そのままはい吸ってリラックスあと3回いきましょう吐いて尻尾丸めてお尻しっかり丸めましょう 息しっかり吐きます。肋骨もね締めていきます。はい吸ってリラックス、吐いて骨盤底筋膣をね軽くつまむようにしながら。尻尾丸めて恥骨を前に出していきます。息吐き切って、はい吸ってリラックス、吐いて骨盤底筋膣軽くつまんだまま。ぐーっと引っ張って恥骨を前に前に出して。 吐き切っていきましょう。はい、吸ってリラックスしますね。これだけでもね。お腹すごい使って感じられますよね。今度はそして背中を動かしていきます。息を大きく、鼻から吸って吐きながらお尻丸めて骨盤底筋引き込みながらお尻丸めて恥骨溝を地にぐーっと近づけるようにしながら、それキープで手のひらぐーっと押して背中丸くしていきましょう。お尻もうちょっと閉まって。て 吐いてふーっと恥骨をみぞおちにぐーっと近づけてから手のひらを押して背中を丸くしてはい吸ってリラックスさ吐いで骨盤底地膣を軽くねぐーっと引き込みながら恥骨を 前に出して、そこから手のひらを押して背中丸くして。手でしっかりマットグーっと押していきます。はい、吸ってリラックス。四、はいて、で、膣引き込みながら、何かね、膣で何かつまんだままグーっと前に。恥骨を腕の間から前に出すようにしてから、手のひらを押して背中丸くして。はい、吸ってリラックス、ラスト。 膣で何かつまんで恥骨みぞおに近づけるように前に出してから手のひらを押して背中丸くして、もうちょっとお尻をしまいましょう。はい、吸ってリラックスします。はい、そしたら今度はこのまま土下座キャットアンドカウンお尻を。かかとの方に下ろしていきますね。はい、それでは行きますよ。息を大きく鼻から吸って。 吐きながらお尻丸めて、恥骨溝落ち、前に出すようにしてから手のひらを押して、背中丸くして、お尻もうちょっとしまって、その状態で吐いて、お尻かかとに近づけて、この時ね、お腹抜けないように、しっかりお腹使っていきます。はい、吸って、戻って、リラックスしましょう。あと、これ4回やっていきますね。 しっぽ丸めて、恥骨前に出して、手のひらを押して、背中丸くして、これキープ。で、吐いて、ゆっくりとお尻、かかとに近づけて、土下座。はい、ゆっくりと戻って、リラックスしましょう。 尻尾丸めて恥骨みぞおちぐーっと引き込んでから手のひら押して背中丸くしてお尻。もうちょっとしまってで吐いてお尻かかとに近づけてお腹の力抜けないように。で、ゆっくりと戻ってリラックスしましょう。あと2回。息吐いて。 恥骨ね、溝ぞおちにぐっと膣引き込みながら尻尾丸めて手のひら。押して背中丸くして、でそれキープでゆっくりとお尻かかとに近づけてお腹の力抜けない。でゆっくりと戻って、リラックスしましょう。ラスト一回いきますよ。膣を引き込みで何かね、つまんだままぐっと引き上げる感じ。 で背中そのまま尻尾丸めて恥骨を前にでそのかそのまま背中ぐーっと手のひら押して丸くしてでゆっくりとお尻かかとに近づけてお腹の力抜けないようにそこでキープしましょう十九八七六五四三二一ゼロまだ。 いきましょうはいいかがだったでしょうか本当ね普段にやっているキャットアンドカウなんですけど意識をねちょっと変えるだけでかなりお腹に 聞いたり腰がしっかりと伸びたんじゃないかと思います反り腰さんねこれ毎日もう5回ぐらいやっていただくだけで十分なので毎日やってると反り腰がねどんどん治ってきたと腹筋がついていきますそして背骨をねしっかり動かしているので背骨の周りの副交感神経が刺激されるので高年期症状もどんどん良くなっていきます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 生きていきましょうそれでは